アイアンワークスオブミザリ行きました近場の発電機回しながら様子見ようキラー強そうだななんで普通のスキルチェックにするの まず1台つけて向こう側かここの発電機回してた人が捕まったのかな救助行ってなかったらまずいから見に行ってこよう。 近くにはいないね。戻ってくるかな？みん治療する。今はいいわ。了解。ありがとう。 宝箱もらっちゃおうかなハントレスが近いそっちでチェイスしてたのかあれ僕バレてなかったの 助けても大丈夫だねいや戻ってきてるこれは猶予あるかなないのかそれは厳しい逃げてくれてる間に起こそう あと1台だ頑張ろうオブセが引きつけてくれてる今がチャンスだ治療終わったから混ざるわオブセの仲間がすごく頑張ってくれてる向こうかゲートの準備をまずしとかなきゃ 近くで待機してたたのバレたもう一つのゲートはみんな開けてくれたかなどこで見張ってるんだろうまずいすでに見つかってる。 ごめん間に入れなかった危ないあんまり近くにいすぎてもクローデットの邪魔をしてしまう担がない板まで行かせるべきか使用先に入れるか ダメだ間に合わないこれ当たるの痛いわぁヒでウの手でないやらかしたごめんこれは僕のせいだーまずいなー倒れてる仲間と距離がある どうしよう、担いでるから、起こしてもらった方がいいありがとう。あ、板倒す方向間違っちゃった中に行ったまたやらかしたなんでちゃんと見てなかったんだー。 これ僕が最初に担がれるよね判断ミスりまくった他に不滅持ってる人もいないせめて一人だけでも発チで抜けたダメだバレてる 場所が悪すぎるこれはストライク警戒で放置する不滅で起きたら右のクローデットを起こしに行こうバレッリで見えてるから二手に分かれよう 寸止めだよかったクローゼットいけてないかなこっちに来てるあっついいギリギリのラインだった助けてくれたありがとうクローゼット